皆さんこんにちは。浅田スクールです。今日も n3 の文法を一緒に勉強しましょう。今日勉強する文法はこちら。何々ほど。それでは接続からチェックしていきましょう。何々のところには普通形が入ります。な形容詞は何々なほど。名詞は？ 何々ほどと接続します。意味は何々くらいという意味です。Day8 で勉強した何々くらいの過い表現ですが、同じ意味で使うこともできればできない場合もあります。Day8 で見た例文と比較しながら確認してみましょう。 子供から絵のプレゼントをもらったお母さん。涙が出るくらい嬉しい。涙が出るほど嬉しいと言い換えることができます。小学生でもできるくらいの計算もできない。小学生でもできるレベルの計算もできないという意味でした。 このようにレベルが低いということを話す時には「何々ほど」は使うことができませんので注意しましょうでは「何々ほど」を使った例文をいくつか見てみましょう取引先との会議に遅れてしまった田中さん電話で連絡します10分ほど遅れそうです 十分くらい遅れそうです。ということもできます。取引先に工事の日程と予算について見積もりを報告します。工事の期間は三ヶ月ほどかかります。三ヶ月くらいかかります。ということもできます。予算は二千万円ほどかかります。 2000万円くらいかかりますということもできます今日は何々くらいという意味のある何々ほどという文法を勉強しました今日の文法を使って例文を作ってみましょうコメント欄で例文をシェアしてみんなで一緒に勉強しましょう復習用のスライドが浅田スクールのインスタグラムにありますので instagram を見ながら復習してみてください。この動画が役に立ったという方は、チャンネル登録と高評価もお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。浅田スクールでした。